100万回言えばよかった TBSK の公式インスタグラムが更新。同月10日に放送された第5話で描かれた井上さん、佐藤さんの簡単車デートシーンの裏側で取り合いっこしている様子を紹介しています。俳優の井上真央さんが主演を務める連続ドラマ。 100万回言えばよかった TBSK 毎週金曜午後10時の公式インスタグラムが2月15日までに更新。同月10日に放送された第5話では井上さんふん、ふんする主人公相馬優医役と佐藤健さん演じる鳥屋直義が観覧車デートするシーンが描かれ、インスタグラムでは同シーンの裏側を動画で紹介しています。 インスタグラムでは、お二人がお互いを取り合う超貴重映像、と説明。動画は高所恐怖症だという江上さんに、佐藤さんが緊張をほぐそうと話題を振るなど仲睦まじい様子を収めています。フォロワーからは、取り合いずかわいい。微笑ましい。優しさと可愛さと美しさが詰まっている。キュン、といった声が寄せられています。